皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月17日、今日はひたすら睡魔と戦っていた一日でした。チームクエストをやっている間も、何度も寝落ちしていました。そんなわけで、今日のチームクエストも無事に全部終わりました。その後、不思議の的にも行きました。ここでも何度も寝落ちしていました。 それでもなんとか10回までクリアしました。進化や錬金の素材がなかなか集まりませんね。一気に駆け上がるとレベル的にきつくなりそうなので、素材集めしながらレベル上げもしますかね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。